えー、こんにちは、黒田和義です。今日は、えー、マルセロ木村くんに、えー、インタビューでお越しいただきました。ありがとうございます。本当に素晴らしい、えー、ギタリスト、ボーカリストだと思いますが、はい。また一緒にやりましょうね、そう、えー。やりましょう。はーい、はいえー。まず、まずアントニオ・カルロス・ジョビン。彼の、えー、まず何を聴けばいいのかな、みたいな。はい。 でまずその読者が選んだ5曲とで、まあ、ミュージシャンとしていろいろやってきて僕ら僕の選んだ5曲とでマルセド君が選んだ5曲を紹介していきたいというコーナーでございますがはいよろししくお願いいますはいそれではですねまずは、えー、とうちの、えー、視聴者さん読者さんが選んだ第5位がですね「万能とノートですね。 これはやっぱりやっぱりいい曲だからやるよねやっぱりわもうこの曲ね大好きでジョビンの先生が、うん、えっとみんな生徒さんに練習してた の, あの作曲の練習、うんうん、作曲の練習させてたと、うん、ワンノートだけで、うんうん、あワンコーラスとか、うん、そ う, いう練習してたの、うんうんうん、でそれであのコーホイテルさんねあのドイツ人ですねジョビン の, の先生の彼が っ、えー、ともとドイツで、えー、とミリタリーやってて、うん、ブラジル行って戦争の時にブラジル行って<笑>であれがリオデジャネイロに、うん、あのベース作って、うん、あのみんな子供たち の, あ の, <笑>あ の, あの教えたんですけどジョビンは一人<笑>中にあのジョビンだったね<笑>すごいあの普通の 教え方じゃなくて、ちょっとはモーダン、ちょっと新しいやり方しいやり方そ、うんうん、れで、彼の曲もすごく面白い、ちょっとモーダン、あの時代で、ちょっと、うん、あの、面白いコードとか使ったりとか、で、それで、その一つの練習は、ワンノートで、ワンコーラス作ったりとか、それで、その曲生まれたの。うんうん、その、ワンノートでやるっていうのを、練習してる時に、結局、あの A メロディができたってことなのね。うん そう<笑>あややジョビンはあの本読んでもそうだったけど先にハーモニーをすごい固めるっていうからそうですね大体いいメロディーをばーって作ったらハーモニーが固まっていってメロディー修正して最後に歌詞書くみたいな感じだったけどだってことはやっぱりそのメロディーがこう1音だけどあのハーモニーをつけるのがやっぱ抜群だったんだよね多分そうそう<笑>すごい ね, ねもう面白い。ね、はいワンノートサンバですねはい じゃあ次、第4位ですが、えー、第4位はコルコバード。リア・デ、うんねうん、ジャネイロの、うん、あのこのこ歌詞にも、うんうん、ダ・ジャネラ・ベーシュ・ココバード・ヘデント、うんね、クリスト・クリストヘデント、うん・コルコバード、うん、本当に住民 の, あの住んでいたところ、うん、コルコバード見えたね。うん、まだ、うん あのイパネーマとか、特にイパネーマのところはね、家あ ま, りなあまりなかったらしい、建物とか、<笑>本当にお金がそんなに持ってない人が住んでいた。でそれで自分の窓を開けたらもうコルコバード見えて、ちゃんともうビル邪魔し な, しなかったし、<笑>うん、子供の頃ね。えー それもびっくりしたねリオデジャネイロあの状態田舎みたいだったの、うんうんうんうん、そうなんだ医療がまだ田舎だった頃の<笑>、えー、今もうめちゃ大都会だもんねいやーもう、うん、大, 大変だねだからその僕もよく聞くんだけどあのあそこのやっぱファベーラって言われる地域はさ、うん、こうやっぱりこうちょっとこう怖いところで、うん、それはやっぱり丘の部分丘 の, そのこう斜面のところにたくさん人がいて であの聞いたのはコパ、コパカマーナ海岸とかイパネマ海岸はまあまあその白人のお金持ちが住むみたいな感じのイメージだったんだけど、うんうん、そんな感じまあ今は、えーとまあ、どっちかというと、あのー、観光の人が多いんですよ。うんよね、だ, からだけど、まあ、住んでいるところはやっぱり白人が多くて、今、うん、すごい高くなったし。うん、ですね、うん まあファベラはもうね、スラム街はやっぱり少し離れてるけど見えるね。あのイパネーマからでも見えるね。うん、見える、うん。裏に、裏に見えるのはやっぱり見えるから、そう、すごく極端に分けてるね。分けてる感じだね。ク、うん、リストがあの山の、うん。うん、一番上にね。あれそ う, そ う, そ う, そう。すごい。あ, あれにあ、あれのお話だよね、これは。 歌詞はねすごいなんか幻想的な綺麗なメロディーしきれいです ね, ですねコルコバード、はあ、じゃあこのコルコバード、ね、第3位はですねじゃあ第3位いってみましょうかはいおいしい水ああアゴジュベベアアゴジュベベああこれいいねあのミス・ジュ・モライズね歌詞モライズだよねモライズね、うん、そうっすか私一番最初聞いたのはジョビンじゃなくてモライズのバージョン ああ、そうなんだ。ええ。モライズが歌ってたの。ええ。どっかのレコーディング、のレコードがね、うん、トッキンヨーかな、トッキンヨーとウィニッシュですが、ねうん、めっちゃ酔っ払ってる感じだったな。あ本当は<笑><笑>あ、ほんああ、うれしいで、えうんで、ずーっとそれを聴いて、慣れちゃった。それとあった、ジョビング。来、うん、たんだけどね。ジョビンは<笑>、まあ、もうめちゃくちゃ男前だったんだけど、その、本当にすごいかっこいい人だけど、えっ、ー、と、 そうねあのー、こうおいしい水とかも自分でモライスが書いた曲を自分で英訳しなかったっけこれなんかはだからそのブラジルの歌詞とあんまり変わらない意味が英語このとサンバね少しやっぱりちょっとだけ変わるねちょっとだけでも、うん、でも内容が大変じっいいしそうそうそうあのそうたくさん音使うんじゃなくて一個の音だけに私の気持ちがあなたに あ, のあなたの愛情 ノ、うん、の音だけでのの言葉だだけでも伝わるあそういうい感じなんだ、うんえーうんえー、英語だとどっちかというといろんな音使ってきたけどなんか最後は1個の音になって最後はあなただけっていう感じなんだけど<笑>あ、うん、こ, このブラジルのやつだと1個の 音, 音で気持ちが全部伝わるっていう意味。そうそう いろいろいたけど、うん、な言葉いたけど、いろんなノートで言ったけど、やっぱり結局、シンプルな言葉で伝わる。っ、う、て、んうんうん、いうことなんだ。おいしい水も、まあ、英語の歌詞はだから、えっと、私はフラワーで、お花で、あなたがお水で、だから、あ, 私はあなたの水がないと生きていけないのみたいな歌詞なんだけど。あー違うね。内容がちょっと違うね。 ポルトガル語だとどうなのそうだね。ヨキザ・ママイス・ィーフィミール本当に愛情を あ,、うんね、あげたかったけど、怖くて。ヨキザ・サオ フ, ファー・ミオ・コラ・サーフやっぱり自分の心が、うん、もう今までたくさん苦労したから、うんうん、怖い。今回怖い。でも、やっぱり好きみたいだなーはーはーはー。なんか私的だね。やっぱり、モライスの歌詞。モライはね、もう9回ぐらい結婚して。 あ, あ、そそうね。<笑>そ の, その、多分上手にね、そういうことがたくさん作ったと思いまそうそうす、ね。第二位いってみましょう。第二は、ウェーブ。えー、いい曲だね。ウ、う、ェ、んまあ、いい曲だね。まあいい曲だらけだけど、ウェーブは、はね、ウェブは、うんと、普通に、プログラムとあんま変わらない意味変わらないですね。これはね。うん。でも私はね、特に名古屋にいたときに、 ウェイブというアルバムもあるんじゃないですか。ウェイブのアルバムをレコーディングした人、あの、あの、パーカーションとドラム、そのアルバムに参加した人と演奏してたよ。あ、うん、ほんと名古屋のギャリさんのお店で。あ、あはい、はいはいはいはいはい。全然知らなくて、誰も知らなかったと思うよ。うんうんうんうん、でも、毎晩演奏してたね、このバンドでブラジル音楽、うん。7階のステージぐらい。 七、えー、時半からもう3時半まで夜中の3時半までもう<笑>もうやばいもう80曲でそれで一回なんかコーヒー飲んでる時喋ったのあ あ, あ, あそのおじいちゃんと話した あ, あ私もね昔いろんな人ねアメリカね行ってたからドリカイミとかドリカイミと演奏して、うん、あ, あ, あと。 あのまあ、いっぱいジャズの人もやってたけどでもジョビーね2つのアルバムをレコーディングしたよっ て, って、うん、<笑>どういうこと嘘だと思った嘘<笑>でしょいやいや家に帰ったらその時ねみんなシェアしてたねバンドのメンバー、うん、マンションねでアルバム見て名前入ってたのおおほんとすごいねよかったええー、って思って あんなすごい名番中の名番。どこでも売ってるもんね。<笑>このウェイブをレコーディングしてた。えぇ。<笑>名古屋にいたよ。名古屋にいたんだ。と<笑>んでもない。エヴェラウド・ウドフェヘイラという人。えぇ、ー。ラウドさん。すごく変わってるね。最初のメロディも。うん、すごく私今イメージなので、やっぱり。えボ ボ, ボボディボペロペ。イレギュラーだね。あんまりブラジル音楽に使わない、うん。ああ、そうなん だ, うだったなんか。ちょっと、なんか、うーな。 本当にウェーブみたいな感じのメロディーだなって思ってうんうんえー、これ歌詞的にはどういうポルトガル語のやつだとこきそらで、これから言うことは目見えないこと、うん、心しかわからない こ, こ, あのことだから、言うことは やっぱり、あの、幸せ、一人になるのは無理です。多分、誰かにねあの、伝えたかったんじゃないそういう。なるほど、なるほど。へ、えー。<笑>そうか、やっぱり、そういう。深いね、深いね。はいね、やっぱり、うん、特に、ね、やっぱり、この、モライスとかこ、この、ジョビンはとにかく歌詞も深いもんね。 すごいじゃあまあ一位はもう皆さんなんとなくねあの皆さんが一番よく知ってる曲、ね、イパネマの娘ねーだろうか自パネ マ, ガロタジパ ネ, マイパネマの娘だよね<笑>イパネマの娘のガロタで一般メンだよねあの要は英語の歌詞だと本当にあのあのトーレンターンやあのとってもなんか背が高くてちょっと日焼けしててみたいなすごい 若くて可愛い女の子が通ってみたいな。で、サビで、こう、うん、あでも彼女は僕の気持ち伝えてもきっともなんか相手もしてくれないんだろうな、みたいな感じの歌詞なんだけど、これはポルトガル語も一緒一緒ですね。あの、本当のガロッジパネーマという人はね、あの、あのエロ・ピニールという人がいて、ね、エ、うんうん、ルさんね。エロイーザって書いてある、ね。エロイザ、そう。うんうん、エロイーザ・ピニール、うん。でもその時ね、 あのまだすごい若かったよ、10代だったね。お、うん、も人のおじさんがそんな曲作ってね、だめ<笑>だね、もう今のうちもう、逮捕、逮捕、逮捕だなるほど。うん、<笑>あのまあね、あの二人でも本当に毎日、あ の, あのリオでバーでビールとか意識飲んで、ずっと撮ったみたいね、その人が、うん、見える。なんか、タバコ買いに来てたって言ってたよ、そのお店に。あの うんあのベローゾってお店じゃなかったう、ね、ベロー ズ, ベローズ、うん、ね、でベローズ、今はもう ガ, ガロタでジーパンにまで、うんね、完全に観光都市になっちゃったけど、えー、ベローゾにも あ, あそこは、あのジョビンとヴィ、えー、ニッシュスの一番最初あったところね、うん、ベローズははは紹介されて、うん、でなんかこの曲書かれて、それをあのいくらお金になるのって聞いたっていう。 それは本当の話ねみんな怒ったね、ジョビン。うん、その時も、ヴィニッシュス、結構もう名前が、ね、ちょっと有名な人だったからね、うんうんあの、ジョビンが多分困ってたからね、うんそしてうん、ジョビンがあれ、仕事してたね、レコーディングのラジオでね、うんうんうん、ラジオ の,、うん、あの不明、ね、コピーとかのコピーとかしたりとか、うん、あとシャンソンのお金引いたりとか、だ確かあの結婚して子供がなんが早くできちゃったから、 学校も中退して、要はあの夜の演奏ずっとしてたから、めっちゃお金なかったって聞いそんな感じだった、ね<笑>まあ。どうですかね、この5曲は。でもまあ、どれもいいってでね。はい、で、うん、最高。はい。じゃあ、僕が選んだ5選で、ださっと今度いきたいと思いますが、これあの、さっきから出てきた、ビニシウシーモライス ね, ねあの。作詞家ですよね。で、まあ、男前だよね。 僕も5位はワンノートサンバです。で、僕はセルジア・メンデス 66? はい。うん。あれを一番最初に、えっ、ー、と、僕、大須にですね、大須はブラジル人、名古屋の大須でブラジル人多いでしょはい。大学生の時にちょっと付き合ってた子がいて、ブラジ、はい、もっと日系ブラジル人のこと付き合ってた。その子がいつもこれ聞いてた。はい、おおいい音楽聞いてたね。そう。<笑>でもみんな聞くよ、これみんな持ってるよって言って、で、これ聴かしてます、ね、すごくいいアルバムだよね、あのアルバム。 最高のアルバムで す, テジルムンですあれのワンノートサンバ聴いて、もうこれ、あれ結構早いじゃん、テンポが。目叩けたら最高だなと思って。でも今もうすごいよく演奏する曲ですが、えー、いい曲ですよね。良位 は, い、はいはえー、パッド・メセニーの「ハウイン・ス」。これあのー、なんかもう雨がチとシと降ってる感じに聞こえて、めちゃくちゃ好きですね、パッド・メセニーので。これアルバムとかは全部、あの下にこう、 載せとこうかなと思うんで、他他のやつで YouTube でミてぜひ聞いてください。僕は三位は三月の水、うん。これやっぱりミュージシャンに言うとこの曲結構選ぶ人多いね。やっぱり。そうですね。三月の三月の本当は雨。まあポルトガル語でね、トランえレイトすると雨だね。三月の雨とね、うん。うん。でもどちらでも使うね。使ってもいい。うん。アグアスでマスね、アグアス、ね。うん。アグアってった水だもんね一応ね。だからね。そうですね。 昔の意味的にはやっぱりこう雨な雨な感じあのブラジルの梅雨はねあのー、夏のあとに来るね、うん、夏のあとに来るね日本逆だのね逆だねそれで夏に夏の終わりぐらいに梅雨が来て、うん、でその時も常瓶はねあれ、うん、もう子供の頃からねあのーうん、なネイチャーとか自然とか、うんうん、あのー お, と お, お父さんいなかったからね、うんうんうん、お父さんいなかったから、えっと、離婚してあんまり、うんうん、あんまりコンタクトしてなかったけど、うん、おじさんが ね, お じ, んねおじさんとおじさんの友達ね、1人の友達ね、えー、ちっこちっこさんっていう人、この人が鳥、あの時代はだ大丈夫だったけど、鳥をハントするとか、うんうんね、それを、あのー、よく言ったから、あと鳥の鳴き声。 あのいろんななんか変な楽器みたいな、ちょっと作って、鳥の鳴き声、5に教えたらしいみたいなね、うんうん、このおじさんが、うんうん、それで多分ずっと残したと思うね、頭の中に。だからこの歌詞、完全にあのネイチャーね、あの自然のものをたくさん話してる、ねうん、木の名前とか、うんうん、それはすごくあの残ってるみたいなね、うっ頭の中に。 それはなんかもう、なんか羅列していくだけの歌詞だもんね。なんかこう、こう、あの、雨とか、なんかこう、そういう音。本当に、あの、森の中にいるみたいな歌詞ですよね。ああ、なるほど、なるほど。そういう感覚なのね。いやー、でもそういうふうに聞こえるもんね。で、そ う, そうそうそう。うん、この二人でやってるやつもね、もう有名、もうすごい有名なアルバムですが、これはもうめっちゃ、これ、これで僕はこの曲覚えて。おおナイス。 な い, すかうんはいじゃあ2位は<ス><ス>これジ ャ, ジャズ面だからそうなんだけどウェイン・ショータの「スーパーノヴァっていうアルバムがあって、まあ、この頃ウェイン・ショータってこの時 の, あの奥さんがアナ・マリアという人なのであのブラジル人 で, でこの、えー、っとマリア・ブッカーっていう人が歌ってるんだけど。 マリアブッコってあんまブラジルの人は知らな い, 知らないですねうん。旦那さんがボルター・ブッカーっていうベーシストだったんだけど、うん、キャノンボール・アダレーのバンドのベーシストでギターも弾いててで2人がもう破局寸前だったんだってだから2人で何かをやったらって言って人事を歌わせたら途中で奥さんがうわーって泣いちゃってわお終わるんだよね。こ、うんうんはい、この人事ははウェインショタ最初はこう なんかサンバのパレードみたいなのがずっと長いことあってで消えて2人が歌い始めてで泣き崩れて歌えなくなったらまたサンバが始まるっていう感じになってるんだけどこの曲を歌って彼女は離婚を決意したらしくてあ<笑>で2人は別れてでも2人2人はもうなんか、はい、ジャ音楽のジャズコミュニティのブラジルコミュニティの中の 中, の中心人物で。 いろんな人を招いてやってたんだけど、まあ、離婚するんでてこ の, こ, のこのアルバムの後と離婚するんだけどもうこれもう何回もそこばっかり聞いた<笑><あの><笑>すごい深いねこの番組これい い, いいアルバムですよぜひこれ以外はバブラジルの曲1個もないんだけど<笑>、まあ、ぜひ聴いていただきたい聞いたことないこれウェイン・ショータンのあた聞いた聞いた聞いたじゃあ1位はですねはい、はい 白と黒のポートレートというナラレオンが歌ってるやつがもうすごい好きでなんかナラレオンって空気感つくのがうまいよねみんな言ってたねそれ、うん、すごいスタイルいいしなんか、うん、ムードが素晴らしいとかね、うんうん、でも本あのすごい目立ってたシンガーとか、うん、例えばリリースとかエリーズあんまり、うん、なんか好きじゃなかったみたいね、うんうんうん、ナラレオンのこと すごいやきもちいいまあ権限の中って言われてたもんね本当にあの<笑>でも素晴らしいね奈良レオの声でもそばも結構広がったし彼女ギターうまいじゃんギもうしてたねね そ, それはち違うね変わったね、うん、それでみんなに比べるとやっぱり、うん、ギター弾いてるし、うん、そうあまりいなかったからね、うんうんうんうん 女性がターやってる人ねーだってまあホベルト・メネスカルとかとねまあ、付き合ってたりとかしてまああのー、でも彼らがやってたギター教室に生徒でいたわけじゃなくてしょっちゅう出入りして覚えたって言ってたからすごいよねやっぱちょっと天才だよねそうですねでもお姉ちゃんがねあの有名なあのモデルさんでしょ 彼女の辞典も読んだけどすごいこう、はい、やっぱりお姉ちゃんに対するまあせっかく全く反対だからまあコンプレックスというのもやっぱ あ, ありまして う, ん、そ う, いうことはそうねでもまあすごい、うん、この僕は「ナラレオのバージョンがすごく好きで、うん、これが要はまあいいリストですそうですね ななんていうのかなイパネマとかやっぱりちょっと演奏し飽きちゃったところがあるけどでもやっぱり演奏するとやっぱい い, <笑> い, い曲だよねハーモニーすごいよくできて、まあね、すごくいいですよね、うん、はいというリストでございましたはいではえマルセロ君のベスト5は五<笑>位は5位がこれなのね白と黒のポートレートーこれはあのー、ブラジルのコーラスグループの バルテプインシー女性4人の、うん、あの、コラスグループのバージョンを初めて聞いて、びっくりした、うんあえー。リズムも結構なんか、なんか大体みんなちょっと、ん、え、ロ、ー、なんかもっと、リズム、えー、ロ, レ ロ, レ ロ, レ ロ, レロどんどん、あんあわん歌詞も結構、 重いからね、それで、はに、歌詞の、どんな感じなの、これは。この、ジャコインエススパスデセスラダ、セキノヴァイダリナダ。この、ジャコインエススパスデセ ス, ストラダ、この未知の、大体わかる、うん。どこも行けない、どこもとど、ど、どこもへ行けない。うん、人生は、もう。 ーなんか悪いいなあーーん終わりみたいな感じああ、じいちゃん終わりみたいな。もう行き詰まりみたいな感じなもんね。ーうん、ああ、conheço os passos dessa estrada。sei que o a i d em nada。seu s o sei de q u a あなたの日にを全部しってる。あ、う、あ、ん、conheço as pedras do caminho。え、sei também que ありそう zinho。ああ、でも人気者。 うっいねもっと最後のフレーズはもっとひどくなるああそうなんだ<笑>結構暗いよねやっぱりすごく演歌っぽいね最後っぽい感じがするかなあー<笑>これはこのたまたまこれ選んできましたがこれはえこれイパネマ海岸にあるのそうですね、うん、イパネマにみんな歩くところに、うんうん、でもなんか一時期いたずらされてぐちゃぐちゃになったと<笑>ああねうーんなんかねそういう、うん ね、あ何も考えてない人いっぱいいるよ、ブレイク。こんな曲も書くのすごいね、いろん な, なんこれ歌詞も。歌詞はね、シク・ブアルキあ、シク・ブアルキー最初、その曲、インストルメンタルで、ジンガルっていうタイトル、うん。あ、そうそうそうそ う, そ う, そう、まあね。ずっとインストルメンタルみたいなのやったけど、うんうん、なんか、シク・ブアルキに一歌詞作ってくれるって聞いて、うんうん、シクは。 オッケーもう一年ぐらい経って忘れちゃったみたいな。一<笑><笑>年、だけど、ジョミンが気使って言 え, 言えないから、あ、歌詞どうだった一、うん、年待ってて、やっぱ我慢できないから、電、う、話、ん、して、しうん、ねえ、ちょっと、あのー、あの曲良くないですか気にしてたんだ。<笑><笑>曲、何の曲みたいな。<笑>ああ、そうだったね、その曲。<笑>急いで。<笑> インストの時はジンガロって名前だったの ね,、うん、そでねそのジンガロって言われて知らんけど一緒に演奏したら「うん、あれこれって白と黒とポノレトレートじゃん」ってたら「えそうなの?」って言われたことがある二<笑>つのタイトル ね, あね い, いんだろうねあそうか、はい、じゃあ四股 歩, 歩きに頼んでたけどずっとあれ曲がいまいちだったからと思ってたけど思考<笑>は忘れてたっていう忘<笑>れらしい<笑>すごいね<笑>すごい話じゃあよいよいです は い, いますあ。これが、あの、のえっ、ー、と、3月の水ですね。ロダさんと同じですね、あのバージョンが一番最、最高のバージョンだな。あ, あエリスの曲だね。うん。はい、最高ですね。これはやっぱ3月の水という。じゃあ、えー、3位。オボット。オボット。オボットっていう曲ね。うん、えっ、ー、と、オボットはイルカです。イルカだ、イルカ。うん、アマゾンにいる、うん、イルカ。 アマゾンにいるいるか。ちょっとね、うん、色は面白いよ。ピンクです。ピンク色です。ピンクのいるか。あのー、ボット・コルジ・ホワーズ。なかなかね、見れないからね。そのうん、なんか、アマゾンの川いっても、そんなに出ないから、うん、見るとミラクみたいな感じああ、なるほど、なるほど。だから、多分、ジョビンの少し、このアルバムからね、自分でやりたい音楽、うん、本当に自分で、 あの勉強いろいろ勉強したことをちょっと自分の曲に出 し,、うんうん、出したかったことをこのアルバムからいっぱい出したね。うんうん、やり始めてるよね。うんうん、ねあのそのメロディーも結構あの聞くと北の方のメロディーにたくさん聞こえるね。うんうん、あの、うんえーまあ、ジャズのスケールっていうと「あのリーデンフラットセブン」ね。あ リラディア、ワラララディア、なんかすごくなんか不思議なメロディ不思議な感じ、うんうん、なんか普通のね、いっぱなの娘だけ聴いてる人あんまりちょっと違う世界だね、い、う、ろ、ん、んな、うん、あの音とかエフェクターとかも入れたり、うんうんうんねね、やっぱりミルトンとかの世界に近い感じだよね、そのさ、おぼっと ね, ううね、うん、大好きな曲です。 なるほど。あ、あ、上編ダもレコーディングしてた。あ、編だそヘダもやってるの、うんね、やってるすお、うん、お、面白いです。えやっぱこの辺マニアックなってくるね、ミュージシャン。オ<笑>ーター<笑>は、はい。はい。ウルブ。ウルブ。ウル ブ, ウルブ。あの、まあ、ああの、アルバムの、ね、最高 の,、うん、の。ウルブーはね、カラス、ねうん。カラス、うん。この曲も結構、あの、楽器でいろんな音が。うんうん なんか面白い音を出してるとか。え、yeah, yeah, yeah、の, のアルバムね、全部、あのー、そのアルバムの中にも、いいじゃん a y o ういいですかちょっと。こ v v v n u n k ー s o n e <笑><笑>これでこのアルバム聴いたらもうジョビンやっぱりすげえそうだねちょっとハーモニーのことねちゃよくねしてたねういい音を選んでたねうんめちゃくちゃハーモニーにあのもうとにかく先にハーモニーできないとみたいな奥さんに歌ってみてって言ってで先ハーモニー作るんだってでまたまたあれ歌ってみてって言って奥さんで「もう」<笑> 書いてふ譜面をって言ったらいやなんかその書いちゃうと<笑>ハーモニーがこういじれないからって言って<笑>すごいよくに入りを喧嘩すてハーモニーができてからメロディーハーモニーができたらメロディー書き始めてでそれであと歌詞をつけるっていう特殊なやっぱりハーモニー的なセンスがすごいよねやっぱり、まあ、もう最高ですはいでは最後丸嶋、ねえーね、君が彼あの選んだ1位は「ルイーザ」。 うんいい、うんうん、僕これあのー、娘の名前と思ったけど、孫なのね。孫です。はい。まあ、歌詞もね、ちょっとばってみたらね、えでもまずえ、自分の家族の人に、うん、すごいね、でもすごいいいポエムだね。本当に素晴らしい。うんうんうん、最初のコードからもやっぱりハマっちゃったね。うん、ああ、なるほど、なるほど。マイナーメジャーセブンかマイナーメジャーセブンね。なんでそれで、ね。 いきなりあの、音がぶつかったよ<笑><笑>そうそうそうそう。まあー大好き、この曲大好き。うん、あと、えっ、ー、と、ジョビン、えー、とのバージョンも大好きなんですけど、うん、ギタリストの、あの、もういなくなったんですけど、えー、ラファエオラベロ、ラファエル・ラベロっていう7弦ギタリストいたの。うんうんうん、彼のジョビンのトリビュートアルバムを食ったの。<笑>ルイーザはね、 すごい、うん、長い。あイパネマの娘もい一緒。うん、いいしイパネマの娘はね、うん、アコデルチアも一緒に弾いてる。アコデルシアもいるんだ。はい。や、えー、っての、えー、ルイーザーのバージョンがね最高。七弦で。ええー。アコデルシアってね、あのスーパーギタートリオンのね一人ですね。もうめちゃくちゃスパニッシュ系のギター。アンコギタリストね。うん、はい。このリズアこれは。 えー、歌詞的にはそのもうー、ま、だー親のさーやっぱりその、うん、その人の美しさ、うんうん、いい言葉で、うんうん、説明してるねいい言葉も若かるすごいなんかやっぱポルトガル語も勉強しなきゃな<笑><笑>私も私もそうだよ全然<笑>ああやっぱ「ボサノバってというか歌詞がいいじゃんで僕はあのー、ね歴史のところでも言うと思うけどジョビンはやっぱりその 歌詞も伝えたかったっていうところがこうなんとなく雰囲気で聞くだけじゃなくて、うん、最終的にはね音楽が語りかければいいっていうかコルトレーの言葉でもあるしだけどやっぱり歌詞があるとキャッチしやすいじゃんやっぱり、うん そ, うですね、そういうこうキャッチ歌詞があるだけでキャッチできるなる人もいっぱいいるか ら, だからそういう意味ではすごくキャッチ歌詞をちゃんと英語に訳して。 あの自分で英語勉強してそういうところがすごいなだからやっぱり世界のボサの場になったんだと思うしそうですね、うん、はいありがとうございました、はいまあ、もうなんか気になるお言葉とかもいっぱいあると思うんですがあのどの曲もいいのでできるだけあの YouTube で探して貼っとくので皆さんいろいろ聞いてみてください僕の「ウルブー、ね」のアルバムが非常に好きですねいいアルバムですね、えーうん いやーいいアルバム、マチッタ・ペレも好きだしね。あれなんかはシー全部わかんないと、全然意味わかんないね。あれは。そうそうあと、ウルブーのアルバムね、うん、もう、あの人トアレンジしたね、クラウス・オーグマン。クラウス・オーグマンね、うん、あの、ジャズのミュージシャンもたくさん、うん、あの、ね、アレンジしたし、マイクル・ブレカーとか、うん、クラウス・オーグマン、もうすげえ、もうアレンジが変わったね。あの、クラウス・オーグマン、入ったからボサノ、入ってからジョビーの曲の うんうん、アレンジはすごく良くなったジョビンも勉強になったねアレンジも、うんうんうん、クラウドオルノのおかげでいろいろなるほどやっぱりいろんな出会いですよねでもやっぱでもほんに あ, こうあげるとキリがないぐらいいい曲たくさんあるけどぜひこれを機会にジョビンを聴いていただけもちろんねあの読者さんが選んだあの有名なバ番帳もそうですがちょっと僕らが選んだちょっとこう皆の知らない名曲をいっぱいちょろちょろっと聴いていただけると嬉しいですよね はい、というわけで丸、うん、ルシロ君どうもありがとうございましたありがとうございます<笑>